5チーム連続でですね、千葉県内のチームとなります。まずは船橋市からガムシャラの皆さんです。それではお願いいたします。<音声>皆さんこんにちは<音声>。船橋市で活動しているガムシャラと申します。 この風景ですが真剣によさこいをやっておりますそしてよさこいに人数やテクニックなど関係ないということを証明し続けていきたいのですこの私たちの熱い燃える思いの炎は決して決して CO2 を出しませんそしてこのコロナ禍でいろんな寂しい思い辛い思いした皆さんの 気持ちを笑い飛ばしていきたいと思います声出せなければ元気出せ気合一発生まれても生まれてもそれでも戦い続けるあなたに全身全体 いそう I'm g o n t that boy! boy.